水分吸ってねちょっととろみが出てくるんですねこのとろみ、大事これの朝飯だからはいどうも、くたべれた中年です今日はですね、僕が朝ごはんとかによく食べてあのオートミールのあれをきっとやりたいなと思って今日はオートミールで作るねあのキノコクリームがいるです楽ですよなんでやっていきたいと思います リュウジのバズレシピリ材料はねこのオートミールですねオートミールがだ三十 30g で1人前って言われてるの 30g 豆乳ですねあの僕無調整が好きなんで無調整調整豆乳でもいいっすしめじね1個 100g 水そんだけじゃあやっていきますねあの、今日は、僕お酒飲まないんで イオンイオンウォータです甘さ少なくていいんですよ、まあ、独身の1人暮らしこういうのが楽なんですよねなんかご飯炊く必要ないのでキノコもバラバラにする切ってバラバラにするだけキノコ好きなキノコでいいですからまいたと か, なんか好きなキノコです余り物のキノコじゃあちょっと 火かけます、ね、じゃあ炒めていきますあのこれバターねバター 5g ぐらい 10g だと結構多いので 5g ぐらいにしましょうあの脂質もねあんま取りすぎると太っちゃうんだねじゃあきのこをね炒めていきますなんかいつものあの料理動画うるせえなって思う方いると思うんですけどそういう時はあのなんかレベル0を見てくださいねこれねじゃあきのこ炒めますこれでこれ塩胡椒 別に何でも余ってるマッシュルームとか余ってるあそれでもいいしキュッとしりませんキノコたっぷり入れるとねあの腹持ちがいいフォトミールの一番いいところは手間かかんないんですよね豆乳ね僕は 200cc 入れますはい、で牛乳牛乳とお水牛乳じゃねえ こ, こにコ ン, スメ、ね、コンスメが大さじ1とちょっとぐらいちょっとちょっと山になるぐらいね、はい、ふつふつ沸いてくるんでよいしょでふつふつ沸いてくるんでこうなったらオートミールもうこのままざらっと入れちゃうたっぷり水分ね含ませたほうがねうまいっすよ結構ねいい感じになるんですよでこれ 鍋一つでできるからすごい簡単なのオートミールい っ, ったらねこの、あのー、火加減で3分ぐらい煮るとすごいいい感じになる今日はねそこまでひどい普通じゃないんで不愛いそうなおっさんみたいな感じですけど本当にひどい時はひどいみんなそういうもんじゃねみたいなねオートミールがねこう水分吸ってるちょっととろみが出てくるんですねことろみ大事オートミール入れてから中火で煮てとろみがつくまで23分これめっちゃ美味しい こふつふつふついってきたら完成かなりとろみがついたでしょオートミールの力なところビりだといいでしょこれの朝飯とかでちょっとパラッと独身男性の、えー、朝食です それでは食べますオートミールのプチプチ感がいいんだよね味はねめっちゃ濃厚うんこれなら米よりこれの方がいいんじゃないかなっていううんキノコってカロリーほぼゼロなんでいつもめっちゃ脂切ったやつとかめっちゃガッツリした飯食ってますけど裏ではこういうの食ってるんで皆さん騙されないでくださいね オーートミールってでで満足できるんですよご飯だと大体 100g のお米を炊いたものじゃないとお腹いっぱいにならないっていうふうに言われててオートミールっていうのはね水分を吸って膨らみますんで満腹感を。 刺激しててるっていうものなんですねだからお米 100g とオートミール 30g だったらオートミール 30g の方が糖質もカロリーも全然低いんででお米 100g とオートミール 100g だとこれ実はねオートミールの方がね糖質高いんですよ米のようにオートミールを食うんじゃなくてむしろオートミールに適した水分を含ませて満腹感を刺激するそういう料理をちゃんと考えながら作っていくと痩せますクリーミーなんだけどここにタバスコちょっと加えると。 食欲増うんこの酸味で飽きずに全部食えますねうんこういうところで気をつけておかない、えっとブグブグに太ったりとかしちゃうんで結構気をつけてます皆さんも同じいっぱい作ってもらわないんですけどこういうのたまに入れた方がいいと思います35歳独身の、えっと、イランえ ア, アドバイスでしたということで味はめっちゃうまいんであのやってみてくださいなんか 俺あの太らない本とか昔出しちゃったからさ太ってるとさなんか「いやいやお前太ってんじゃねえか」って言われちゃうから太れないんだよねもうねいつもなんか動画に出てる時に太っ太 っ, なんか 太, んない 太, っ太りましたみたいなすごい言われるんだけどあれねあの体重変わってないからね俺酒でむくんでるだけだ のをね、炒めていきますこのリュウジのバズレシピの動画の初期初期の頃のテンション持ったんでじゃあ二日酔いで二、うん、日酔い で, 酔いであのサムネイル二日酔いで帰って書いてあるやつは大体こんなのなんでそういうの見てください、はい